どうした i d してやるのか m a j i s hola g a Mercy, bienvenidos a un nuevo video. b s i c a m e n t e quería d e l s e Damos por terminada lo que es la saga Android e y comienza、eh, oficialmente la saga de Cell. La saga Android y la saga de Cell son distintas, si es que no lo sabían, para los que no lo sabían. Entonces, ya terminamos con eso y vamos a la saga de Cell. Nos quedamos en la última parte, nos estamos con Goku y Gohan. Vamos a ir a entrenar a la habitación del tiempo. スーパーサイヤ人のその先へ、選手たちの嵐修行。 何もかも真っ白だ。体も重いし、あ、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気付けねえと、死んじまうかもな。こ、こんなとこで一年も。早速。 修行始めるぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。S、スーウィリアムなれるかな？もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねとな。本格的な修行はそれからだ。僕。ひょっとして。 お父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、ah、最初のうちはな。オラ、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかし、ごはん、おめえにはそのオラをさらに超えてもらうつもりだ。えお父さんをそうだ。絶対にそんは。そんな。 僕が慣れるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てず、ゆっくりやって行こうぜご飯。まずは軽く体でも温めてからだ。あーやし、セビンロシード。準備運動だからって手加減はいらねえぞ。はい、いや、いや、よし。 いいぞ やった を、no、るるとんだであマセンコ Lo hemos reventado, ese es el verdadero poder de Gohan. Bueno, claro está que Goku no se transformó en Super Saiyin, a j así que, como no se transformó en Super Saiyin, Goku le pudimos ganar, si no,、eh, perdíamos. ¿Qué es lo que se ha hecho? o q u es lo que se ha h e c o ¿Qué es lo que se ha hecho?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 A la Kame House, a la casa de Maestro Roshi. Aquí hay una transformación increíble que es la de Super Vegeta. La transformación de Super Vegeta es increíble. Bueno, a ver, tenemos que ir donde <risa> Cell. Que está por esta isla que está por aquí. En teoría, este g ü e y está buscando a los Android los al 18 y a 16, soviéticos. Y nosotros tenemos que darle e n a p a l a z a Mmm. Yo no sé si e a que no se puede hacer. r c i m a n o se puede hacer? 良いよカロン聞こえるか十八号姿を見せるんだ見せなければ島を順に破壊するわかった現れんか面倒をかけやがって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 私をバラバラに貴様が<笑>あまりに馬鹿馬鹿しい発言に呆れるしかないな<笑>よハハハハハいハハハハハハハハハハハいハののらハいハハハハハハハハ d a r l a Celsea dicho. a s o k o con o r e r a o i ó s e r ó a No está n e m o r i d e m o s t a c a m o o m a j i e n i a r e o r conotedo e Iki. Uy, es que me olvidé y le reventé con el resplandor final. Ese era para ser el perfecto, no para ser el semi perfecto. Mi error. どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいなぁばっバカなぁき、貴様はベジータだろう。違うの違うな俺はスーパーベジータだとてつもなくでかい気を感じてきてみたけどいややや<笑>すげぇあれだ、新しいベジータかトランクスもあんなに強くなってるんだろうか悟空とご飯は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 どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うん。畜生。畜生。完全体に完全体になれさえすれば。お、貴<す>様<す>、ね、が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。 そそのとおりだ絶対に負けませんよし10メートル以内にち近づいたぞここのコントローラーで。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 何度同じことを言わせるつもりだ。き貴様